朝か。多重影分身の術。今から仕事行ってくるね。じゃあふわりランド行ってくるね。じゃあふわりゲームして遊んでるわ。じゃあふわり寝てるわ。すいません。すいません。 ただいまー。おかえりランド満喫したよー。めっちゃゲーム進めた。すっげえネタ。そっか。